皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。9月22日、ここに1 1400枚の福引券があります。新しいコインボスが実装されましたので、1等のボスコインを回収しに行きます。確率的には、20枚以上は当たってほしいところですね。それにしても、1 1400枚は、さすがに溜め込みすぎたかもしれません。これだけの枚数を消化するのは結構大変です。 今までの経験上、1000枚消化するのに、だいたい25分かかることが分かっています。1万1400枚ということは、5時間近くかかるってことですかさすがに今日1日で全部消化するのは無理ですね。というわけで、3000枚消化したところで、今日は時間切れになりました。3000枚消化した結果ですが、1等の新限界諸行コインが3枚でした。